ま、えー、こんにちは。このえー、まず最初にコロナ禍にありながら、えー、3年ぶりにこの大会、本当に踊り子のみんなが楽しみにしていたこの大会を、えー、開催していただきましたことに、えー、関係者各位の皆様のご尽力に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 私たちは、すいませんちょっとお時間いただいたものですから少しお話しさせていただきますコロナになって3年最初に最初は本当に未 知, 未知のウイルスに怯えて怖くて怖くて、えー、外にも出られない日々が続きましたその次にすごく怖いなと思ったのは人の心だったんですね人の目人の声そういう目に見えない本当に あ人間ってこんなにもパーンと変われるものなのだと思うほど、えー、ちょっと心が傷つく場面をずっと見続けてまいりましたそこでこの3年間の思いをもっともっと前向きに私たちがはるか昔に忘れ去ってしまった心の奥にしまっちゃってあった優しさ思いやりそういうものを詞、えー、に託して新曲作ってまいりました 本日は皆様暑い中でございますが、ご一緒に私たちの3年ぶりの新曲楽しんでいただけたらなと思いますありがとうございましたそれでは準備の方お願いしますそれでは改めまして会場の皆様こんにちは 埼玉県は反応しよりやってまいりました緑と清流とムーミンの街ムーミンの街よりやってまいりましたよさこい反応ラブでございます三年ぶりの新曲一生懸命踊り子九ヶ月もかかって練習してまいりましたどうか温かいご声援よろしくお願いいたしますでは踊り子まいりましょう反応ラブ笑えや笑え い i なあ。 よさこい反能ラブの皆さんでした。